私がけしさんのセッションを受けるようになり主人と私の体調に良い変化が起こるようになりましたがんを患っている主人の腫瘍マーカーはなかなか下がらなかったのですが私がけしさんにお会いしてからこれまでにない低い値まで下がりましたそして私の孤独感が薄らいできていることを感じていますセッションを受けることで私自身が変化することは何となくイメージがついていたのですが 私がセッション会議に来て、たけしさんにお会いすることが本当に家族にも影響を及ぼすのか、それとも単なる偶然なのか、と主人の変化については半信半疑でした。そこでセッションの時に、たけしさんに直接質問させていただいたら、力強く関係あると答えてくれました。諦めるなんて考えられないでしょう。諦めたら試合終了。共に頑張る。その方がいいじゃん。さんの言葉が すっっと心に入ってきましたたけしさんに出会う前の私は主人が病気になったことで先が見えずに底のない底にどこまでも突き落とされていく感覚で人にも相談ができずにいつも一人で出口の見つからないような孤独感を抱えていましたそんな私に初対面で何も知らないたけしさんは一人で何でも抱えているからだよ もっと人に話してごらんと優しく声をかけてくださり、私の閉ざされていた心の蓋を開けてくださいました。なぜか涙が出てきました。セッションの会議では、私に声をかけ気を使ってくださる方もたくさんいらっしゃり、人に支えられることで、人と人とがつながることの大切さや、人と人とがつながりを作っていくプロセスには、人の力が必要なことを実感しています。すると、 状況は変わっていないのに私の気持ちが楽になったなと思っていた矢先主人の検査の値にも変化が起こりびっくりしていますありえないことですが良い変化が起こったことは事実なのですそれからは家族のことではあるけれども私にも課題があるかな起こることには偶然はなく物事は必然的に起こっていると気がつき思えるようになりました私自身の体の変化では 内服治療をしていた逆流性食道炎が改善しました。そして常に慌ただしく焦る気持ちでいっぱいでしたが、その焦燥感からも解放され、普段暮らしている生活の中で心に入ってくる言葉がメッセージとして受け止められる余裕までも持てるようになりました。さらに日常生活の中で出会う人が変化し、これまで出会ったことがない人との出会いにもびっくりしています。たけしさんに、 不満や不満は良くないよ、人の感情が動物に言ってしまうこと、病は気からであり、いつも楽しくやってればいいんだよ、と教えていただきました。これからも主人と私に良い変化が起こるようにしたいです。私も頑張りますので、たけしさん、引き続きよろしくお願いいたします。